するしないそれでは今回のマーナの匠ご覧くださいオーラス一本バカイシです皆さん手配を開けてくださいドラは数ワン 一本馬が1000点、はい、今回もう一局ね生まれましたけれども伸びました、ねはい、粘ってきてく仕掛けます今回白仕掛けないですねこの手はあ仕掛けないあのやっぱり自分があの仕掛けてしまうとその下ちゃんに対してノーケアに乗ってしまうじゃないですかやっぱ上がりに行くってことは、はい、そうなってしまうことが多いん で, で自分でが上がり見えるんだったらいいんですけど、はい、やっぱこの手って くしくけても全然上がり見えなくないですか。まだ形が苦しいですね。うん、だったらやっぱり、あの、落ち着いて。うん、もうちょっとこう序盤の様子見て、まとまったら、うん。そうですね。判断変わりますか、ねそ。そんな感じです。うん、さあ、全曲でドッポ狩りは。保留となりましたね。で, ったっねでも、まだ二着目と。かなりのね。点差ありますからね。五万六千点ですよね。余裕はありますよね。うん。 さあ、来たのは。これさあ、はあ。あったよね。ちょっと今思ってるのは国士無双ですね。<笑>心に。まさかの。思ったのね。確認ですけれども、流し漫画はございません。はい。はい、絶対来ますもんね、下ちゃんの親がね。そうなんですよ。で、うん、その前に、あのー。対面だったり。上ちゃんが来るかどうか。 しいですねでもそこまでこ う, どう進んま あ,、うん、あでも上みちゃん進んでるか進んでる可能性ありますねはいちょっと引き気味に<笑>あっバ気質ね。なんかねなかなかもう上がりが広いそうにないんで僕の今日は白をまだ仕掛けてもですもんね、まあ、そうですねまあなんかタイプ的にやっぱりそドッパさんって途中もう中盤ぐらいからでも あのー、無理そうだなと思ったら形式転敗取ってくるタイプだっていうのはあのー、相手の情報として入っているので、はい、そこも気をつけていきたいなと思いますけどこの手だったらですよやっぱ自分が上がりそうもないんで、うん、不用意なハを切って展開で刺すのはある程度リーチ打ってくるんですかね。 えドッポさ ん, ですかドッポさんはい下茶ですね買回例えばダマ店で1万2000とか入れば上がればねその後伏せれるとかもありますしあ2着以上は確保してゆっくり、はい、あ泣きましたね仕掛けていきましたウソ、ね、をポンちょっと見てもらっていいですか僕の手気づいてますこれ何手はできましたいや天杯ですか 平ーマですかペアじゃないん何 町, 町ですね各地プスがあっ<笑>ありちゃえたあれ協力プレイが出るかもしれないぞさあ白鳥さんは国士無双う言ってれば何町で天敗でしたねこれって、はい、そうですねあの難しいのがうんあの打っちゃって自分の素点を無駄にするのももったいないんですよ、うんうん だから、でもドッポさんにはまくられそうもないじゃないですかはっきり言ってなそうです、ねうん、だから打たない方が僕は得だなと思いますこれはあの要はその差し込んでトップ確定させない方があお い, い、トッほうが3番リーチ一発赤ドラ3番一発で掴んで横移動ですね8300、はい ささあ皆さん手はを開けてください、はい、白鳥さんはい何人いました ね, そうですねいやでも一発<笑>あの僕20000打っちゃったんでしたらそうです<笑>報酬報酬報酬報報酬になりますね、はい、初めての役は見れませんでしたが、はい、か最後は横移動で決着そうです、ね、白鳥さんは、はい、あのー、なんでしょう優雅な 完成で最後終わりました、ね。はい、良<笑>かったです。はい、さあそしてトップですねおめでとうございます。あありがとうございます。出<笑>まし大トップでございます。六万九千三百点。そうですね。キラキラしましたナンバー。あの八千オールか<笑>入ってくれたおかげで<笑>。<笑>あのね、うん、見事でしたね鳥鳥三眼孔。見事でした。相撲が見事でしたよね。相撲がはい、相撲が、うん、まあまあでもそのチーピンね泣けるか泣けないかとかねそういうのもあると思うんで。はい。 なんかまあ、良かったです、とりあえず、ね、結果は、ホッとしてます。<笑>ってますか、はい、はい、ありがとうございます。シャットさん、対局お疲れ様でございました。お疲れ様でした。見事突破、おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、初めてこれだけ、こう、打ってる最中に、自分の思考をね、ね、話すっていうのはかなり。難易度高いと思うんですけど、ねはい、伝えられました、みんな。 昔同じようなえっと番組があってそれに出させてもらったことがあるんですけどやっぱりあの喋りながらこう見てるのってすごい難しいなぁとは思ったんですけどまああなんかあの要所で読めてるなというところもあればあれだいぶ形あの開かれてだいぶ形違うなと思うときもあるんで。 あの特にあの陳ンパイの曲とか、残り全部集めないと無理、ね、そうなんですよ、捨て牌は陳立なんですけど、僕の枚数、ね、僕に見えてる枚数と、川の枚数と、と他の人に満才も入ってるよって思うと、ね、陳立じゃないんじゃないかなって思っちゃいがちなところとかもあったんで、まあではい、そういうのも含めて、でも読みでね、かなりいろんなお話聞けましたから。そうですねあの ちょっとでも伝わればいいなと思います、あの普段こうかなり引き気味に打ってると思われてるんですけどでもその理由が今回の匠で、かなり皆さんには伝わったんじゃないでしょうかうそうですねただ、またこれが放送されるときにはその自分のスタイル自体も変わってるかもしれないですし、わ、まあ、かんないですけど、とりあえず今この収録時点で の, あの自分がどういう風に考えてマージャンやってるかを出せたかなと思います、はいはい。かなり印象的だったのはあの スタートから周りを意識して攻める攻めないでの残す敗のバランスですよね。そうですね。あと仕掛けも本当にあここは仕掛けてここは、ま、泣かないんだ役入っていうバランスもねかなり見れば絶対にわかりますもんね。くんそうですね。あの本当にいい番組だと思います。<笑> 麻雀のタク、麻雀のタ言わせて、かませてすみませ、山じゃんいい番組、はい、はい、はい、またぜひ、そうですね、出 て, てくれますか？そうですね、あの、う、はい、んと、僕がもっとあの有名になってれば、いやいや、ま、だってエブリーガーで、いや、まあそうですね、はいまあ、放送が5月ぐらいですか？はい、まあまだその時はまだエブリーガーですね。<笑><一応><笑>いやいやきっと、まあ、<笑>今年も来年も来年もはい、まああのー。 別に麻雀プロをやめるわけではないので、全く、まあ麻雀は、<笑>麻雀は続けます、ね。ええ、引退会見みたいになんで、やめてもらっても。<笑>すみません、はい、応援のほど、よろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。ますさあ、そして、白鳥さんから今回、はい、プレゼントがあるということで、こちらでございます。はい、じゃん、はい、タイトルが。えっと、トッププロが教える、最強の麻雀押し切り論というい。はい。あのーこれ、ご自身でトッププロっておっしゃったんですか。まあ、そうなんですけど。はい。<笑> これが僕です一応 こ, れこれ写真アップでぜひねあ、うん、上げてもらいたいんですけどこれあのー、何があってこの髪色になったんですかいやあのねあ青前髪が、ね、青なんでこうしたんだろうねこの撮影があるのにもかかわらず一回聞いてもいいです、ね、これこうやって美容師さんに頼んだんですかな ん, だなんていうオーダーでなんかちょっといいいしてください、うん っていうならんでしょう、これには、うん、い<笑>そのオーダーでこれにはならないと思うんだけどやっぱね、やっちゃったんですよね で, でもすごいですね、こうちゃんと自分の本が出た時てにわざわざこのカラーリングにされたってことはかなり自信がやられたってことやっちまったと思いましたね、<笑>確実に怒られるなと思いました、はい、<笑>この本の内容でどういうところがっと面白さですか、えっとはい、あのー本当に マージャンで一番あの成績に直結する部分っていうのはあの、えっと、手の組み方とかじゃなくて僕は押し引きだと思っててその押し引きについてかなりこうあの、まあ、詳しくというか書いたりしてますあとはあの自分のこれまでのマージャンプロをやってきての受験機だったりとかそういうい、えー、盛りだくさんなんです ね, いすねは い, はいこちら、佐藤さんのサインを入れていただきまして。 抽選で1名様に応募方法の方からですかね、はい皆さん、どしどしご応募いただければ当たりますのでぜひ読んでお知ら強くなってください、いい番ね、シャトリさん、はい、この本人でしっかりサインさせていただきますので、これからもまたま、<笑><笑>さよろししくお願いますあ今回も、ね、前田の巧みご視聴ありがとうございました、次はどんな匠がやってくるんでしょうか、シャトリさんも大きなトップで終わりました。はい 楽しかったですね。楽しかった。あ<笑>あいうてこないかな<笑>。いろんなね、世、は、界、い、でまた輝き見せてくださ い,、はい。はい、ありがとうございました。